俺の俺の返して俺のだから俺のだから返してくれるこれ俺のだから返してくれる、ね、聞いてんのちょっとこのだって言ってんのややこや手が、ややややややこやややや <笑>ちょっとアップすぎて映ってない。映ってないよ、ちょっと<笑>。怖い顔して。いや、かじったな、お前こ。お前かじったな。デブ、これデブ。これデブ。<笑><デブ笑> これ、デブこれップギブクリップギブクリップギブク ずるい前足で押さえてこいつおってあらお手じゃないの顔なのか